解説音声担当のキリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート75になりますそれではご覧ください今回はこちら親指の制作をしていきますついに5本目の指になるので完成が楽しみですねそれでは順番に作っていきます 小指以降穴の径を 0.6mm にしてみましたあまり渋くすると組むのが大変になり破損しやすくなるのもあったので 0.7mm を開けていましたがプラチップに太めのものがなくなってきてるのもあって変えてみましたなかなか組めない時はドリルで穴径を微調整することでなんとかできたので今回もこれでやっていきます今思うと最初からそうしていればよかったですね 次はこちらを作っていきますこちらは親指パーツから直に成形していきますまずは中心線からずれないように慎重に15ミリの厚みを出していきます さっきはパーティングラインが中心線になっていたのでできましたが今度はどこまで削ればいいかがわからないのでマス目ツールで穴の位置と削るラインを出していきます。 ニッパーである程度カットしてヤスリでさらに削っていきます大まかな形を出せたので先に下穴だけ開けておきますこれでなんとか基礎となる幅と穴の位置を出すことができました 次にデザインナイフとタガネで当たりをつけたら、ノコで溝を掘っていきます。最後に穴を開けて角を丸く成形したら、このパーツも完成です。 これで全てのパーツが出揃ったので組み立てていきます。 こちらにも軸を入れていきますそれではこれらを組み立てていきます骨組みができました次はこちらを組み立てていきます ここは2枚重ねて貼るんですが2枚目を貼る前にマジックでここを黒く塗りつぶしておきますとりあえず全部貼り終えたので稼働の確認です。 可動範囲を決めるためにボールジョイント部を稼働させたい位置まで持ってきて光硬化パテで蓋をしていきます。 これで、これ以上は曲がらなくなりましたね。それでは、指先に向かうにつれて細くなるように削っていきます。 な感じになりましたこれでついに5本の指が完成できたのでどんな感じになったかいろいろと見せていこうと思います。